こんにちは。阿蘇市食生活改善推進委員協議会阿蘇支部です。今日の献立は白菜のロールにです。 今回教えてくださるのはアナンさんです。よろしくお願いします。そして器はこちらです。え今回は阿蘇市坂無市にある滝室がさんの作品を貸していただきました。滝室がさんのご紹介は、えー、番組の最後に載せておりますのでぜひご覧ください。うん、さあ今日ははい白菜そうで す,、ね、いいですね。はい。 もう今が旬の白菜ですねアソ、うん で, ね、ではですね、うん、やっぱり霜が降りたなら白菜が柔らかくなって甘みが増すんですよね、うんはい、じゃあアソを代表する冬の野菜 そ, そうですね、うん、それを使ってちょっとお肉で巻いていきたいと思いますはい、はいえー、白菜についてはオンラインショップアソモでも、えー、販売しておりますのでぜひそちらもチェックしてみてくださいでは早速お願いします、はい、では白菜をですね、湯、は、がいていきたいと思います まず芯の方からですね硬、うんうん、いので湯がいていきますはい人参はですね、うんはい、まあ彩りに上に乗せたり横に入れたりしたいので、はい、ちょっと型で抜きたいと思います型で抜く、はい、はいね、今日は花形でいきたいと思います、うんうん からした生姜汁片り粉。片栗粉はいはい ハンバーグなんか作られる要領でですね、うんうんうん、混ぜられるといいと思いますこれをですね、はい、こんなふうに巻いたらあの切った時に繊維が切れないんですよねお口の中でそれで横巻きにしたいと思います、うん、でこう少し芯を巻きやすいように切って、はい、中に入れたいと思いますあなる無駄にしないそうです ね,、うん、ですねくるくるっと巻いてですね、うん これを中に入れたらですね。はい。いいと思うんですけど。あ、なるほど。うんうん。これをですね。はい。まあ、さらに。はい。こんな感じです。こんな感じ。はい。はいはいはい、コンソメですね。はい、入れときます。お水。お水。出て、ひたひたですね。うん さあ、だいぶおな。そうですね。開けてみたいと思います。はい、水溶き片栗粉、はい。そうですね。はい。白菜の。ロールにです2はい。<笑>白菜ロールの他にもいっぱい用意していただいてありがとうございます。では、早速いただきます。いただきます。うん。 しょうがが効いてて、うんうんうん、うん。地産地消クッキングでは、阿蘇市の窯元から器を提供していただいています。阿蘇 市, 魚市にある滝室釜さんは 若き陶芸家が父の後を継いでスタートさせた窯元で普段使いのできるシンプルなデザインの器を製作しています。